羽生結弦が復興への思いを込めたプログラム。感謝と希望を胸に。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。2011年3月11日に発生した東日本大震災後、羽生結弦は国際大会の記者会見で、海外メディアから震災についての質問をよく受けていた。 金メダルを獲得した14年のソチ五輪の会見ではこう話した。僕自身から震災や津波に関して口を開くのはすごく難しいと思っています。五輪で金メダルは取りましたが、復興の直接的な手助けになるわけではないので、何もできないんだなという無力感も感じています。震災後にスケートができなくて、本当にやめようと考えました。 生活するのに精一杯でギリギリの状態でしたから。だから、確かなことは、本当に多くの方々に支えられ、てこの場に立てたことだと思います。自分が滑っていたスケートリンクに寄付をしてくれた荒川静香さん、ホームリンク復活のためにチャリティーイベントを企画してくれた橋大輔さん、小塚隆彦さんらのトップスケーターの方々、宮城県をはじめ、 東北の被災地支援をしてくださったたくさんの方々にも感謝の気持ちを持たなければいけません表彰台に上がった時に日本や世界の応援してくれた何千何万という人たちの気持ちを背負ってここに立っていると思ってすごく嬉しかったし恩返しができたのではないかなとも思えました金メダリストとして震災復興のためにできることを模索していたハブ この大会のエキシビションには、ホワイトレジェンド、チャイコフスキー作、白鳥の湖よりを選んだ。それは、2010から11シーズンのショートプログラム、SP であり、震災後初めてのアイスショーで使った曲だった。ハブは演技に復興へのメッセージを込め、被災した自身が過ごした街が立ち上がる姿を想像して演じた。ホワイトレジェンドを、 措置でやるかどうか悩んでいたが、金メダルを取れたので、ここで演じたいと思いました。この曲で何かが変わるとは思わないけど、僕自身はこの金メダルからスタートしたいと思うので、間接的にでも被災地のことを思い出すきっかけになってくれたらいい。震災は衝撃的な体験だった。経験し不安にさらされたからこそ、 ハブはそれを言葉で表現することはできないと考えたただ五輪の金メダリストになり一歩踏み出さそうと思えたのだろう演技を通して震災の思いを伝えるハブそのハブが再び東日本大震災への思いを演技で表現することを考えたのは2014から15シーズン後だった松尾泰信氏が作曲した東日本大震災鎮魂歌、 3.11 との出会いがあったからだ。一度聴いただけでこの曲で滑りたいと思った。そしてハブはこのピアノ曲で演じるプログラムを天と地のレクイエムと名付けた。滑り始めると体に何かが降りてくるような感覚になったという。ソチボインのエキシビションでホワイトレジェンドを滑った際は感情を自分の外側に出そうと集中したというハブ。だが、 天と地のレクイエムに関しては、外へ意識を向けることはしなかった。震災で感じた思いは、自分自身のものであったからだ。このプログラムを制作中だった15年6月に、ハブはこう話していた。僕の経験やその時の感情をそのまま込める演技にしようと思っています。完全に自分の中に入り込んで、その世界に自分の体や気持ちなどを、 すべて溶け込ませるまで滑り込みたい。振り付けの宮本賢治先生とは、こういうイメージでやろうというのは固まっています。でも、こう受け取ってほしいということは考えないようにしています。アイスショーは生ものですし、作り上げるイメージはその時限りのものでしかない。だから、見ている皆さんには、その時感じたことや思い浮かんだ風景とか、 心の中に浮かんできた思い出を大切にしていただいて、それぞれの記憶に少しでも残してもらえればと思っています。被災を経験した感情は、他人に押し付けられるものではない。それをただ提示するだけだ、との思い。アイスショー、ファンタジー・オン・アイスの会場で演じられた、天と地のレクイエムは、震災の驚きと天への怒り、そして襲いかかってくる絶望感、無力感、 心の中で暴れ回る苦しい気持ちが体の隅々から染み出してくるようだった。そして最後は表情に映し出された二列の花をかたどった照明の中で燃え盛っていた気持ちを心の中で静かに沈めて演技を終えた。拍手、歓声、簡単のため息でさえもためらわれるような濃密な3分27秒だった。この前シーズンのハブは SP で バラード第1番を演じ、そのピアノ曲の繊細な音をスケートでどう表現すればいいかと深く考えていた。天と地のレクイエムはその経験があったから完成させることができた新たな挑戦のエキシビションプログラムだった。それから約半年後の16年1月に、ハブは岩手県盛岡市で行われた NHK 杯スペシャルエキシビションに出演。 本番二日前には津波の被害を受けた道県大槌町を訪れ、旧役場ートを視察した。さらに小学校四校と中学校一校の生徒たちが合同で学ぶ大槌学園などを訪問して子供たちとも交流している。すべてが順調に復興しているとは言えない状況を目の当たりにし、小前日にはこう語った。僕自身。 震災があった11年のシーズンから世界の舞台に立たせていただきましたが、実際、こうやって地震や津波の被害があった地域でエキシビションを滑ることができるのは、非常に光栄なことだと思います。現在、フィギュアスケーターの羽生結弦として支援できる精一杯がこのようなことだと思うので、観客の皆さんに見てもらい、自分の思いを無理やり押し付けるのではなく、 何かを感じ取っていただき少しでも大切に思っていただければと考えていますその章では第1部の最後に同じ仙台で育った先輩スケーターの荒川静香や本田武史鈴木秋子フィギュアスケートに取り組む地元の子ども2人を加えて特別企画花は作を演じた第2部では気持ちを込めて滑りたいと話していた